またこちらのカラーキーこちらを選択しますと黒巻き合成をすすることができます先ほどの選んだコンテンツまたこのスポイトを左クリックし色を削除したい場所に置きますそしてまた左クリックを押して そして右クリックを押すことでスポイトが解除されますこちらのキーオフとなっているところをキーオンとすることでこのように黒巻マキで合成されたことがわかりますまたこのようにインナーアウターを変更することで数値を 調節しますこちらで「好きなライブ」を選択し「ユーズ・ライブ・ストリーム・ m ロマキー」を押すことでこちらの「ライブ3」にそのデータが上書きされます。この黒巻ーを消したい時はキーオフをクリックします。 またこちらの「プラスニュー」というボタンを押すとフォルダーを作ることができますフォルダー名を入力しこちらにコンテンツを追加しますそうしますと各フォルダーごとにコンテンツを選ぶことができます また消したい場合は右クリックをすることで選択しデリートを押すことでフォルダごと消すことができますまたこちらのタイトル章スクロール章というボタンがありますがこちらで 出したいテキストを選択しタイトル章をクリックすることでこのように画面にテキストが表示されましたスクロールも同様ですスクロールのテキストを選択した状態でスクロール章をクリックすることでこのようにテキストがスクロールした画面が表示されました